The next station is h i r a t s u k a JT11. まもなく平塚、平塚、お出口は右側です。 上野東京ライン、宇都宮線直通金行きです。グリーン車は4号車と5号車ですグリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要ですグリーン券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください次は茅ヶ崎 via the Tsunomiya line. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. The next station is Chigasaki, JT10. ご乗車ありがとうございます。ご乗車の電車は上野東京ライン、宇都宮線直通普通電車の小金井行きです。この電車で参りますと、途中の大船には15時6分、横浜15時21分、品川15時39分、東京には15時47分の到着です。15両編成で終点小金井まで参ります。 今日も JR 東日本にご利用いただきましてありがとうございます。 茅ヶ崎、茅ヶ崎、お出口は右側です。相模線はお乗り換えです。Here for the 相模 line. お乗り換えののごご案内をいたします。相模線ご利用の客様、 上川海老名方面橋本行きは1番線から14時58分の発車です。